三分3演奏を始めたいと思いますよろしくお願いしますじゃあ、もう早速いきましょうはいじゃあ、ここにいかにも燃えそうなエタノールなんですがえこちらにハンカチを浸してそのハンカチに火をつけてみたいと思いますどうなるまあ、もちろん燃えると思うんですけど実際にちょっと点火してみましょうじゃあ、お願いしますちょっと、器寄せていく、器寄せて火事、あ、火事にしないでね<笑> ゲームになんない<笑>おお。ハンカチ自体は燃えないんです。はい、はい。<笑>じゃあ、これエタノールが蒸発するときっていうのは、あの温度を上手く反応が起きるんですね。で、そのためハンカチ自体が燃える温度に達しないため、ハンカチ自体は燃えませんでした。これ、結構危険な実験なので間に合わないようしてく、ね、えー。じゃあ次行きましょうえー。次はえー、もっと少量のエタノールを気管に入れてみました。で、こちらに点火してみたいと思います。 じゃあ、キキャッチしたら手、はい、キャッッチチししたたららはいお穴が開け て, てそこに火をつけると、はい、中のエタノールと空気が反応して爆発が起こったんですねで先ほどと比べるとあの空気の割合が多かったため爆発が起こりました えー、またこれも危険ですので真似はしないようにしてください。キャ ッ, キャッチしたの成功したの何回目今日？二回です。ラッキーですねラッキー。<笑><笑>じゃあ次にえっとシャボン玉液に純水の水槽を入れて水素が入った、えー、シャボン玉を今作ってますねシャボン。オッケー。バブルですね。はいそれがこちらにじゃ火をつけてみようと思います。おお。 あんまりなんか派手じゃない凄<笑><笑>いですじゃあ、はい、た今度派手じゃなかったんですけどじゃあ次に、えー、このペットボトルに水槽を入れて、えー、また火をつけてみたいと思います今度は結構大きい音がするのであと耳の弱い方、耳を二重入耳の弱いじゃん。<笑>音の弱い方音の弱い方失礼しました<笑>あの、ごめんなさい、言葉中で間違え ま, ました あ, <笑><笑>、えー、あ、結構大きいですははい。はいはいはい。ライトライト あ今、メラメラ向いてるよね、ーーそれが。あーれ てしまったので、あの空気と水素が含まれるとより爆発が大きくなるんですね。まあ、これもあの危険ですので、申し訳ありませもちろんできないんですけど、はいじゃあ以上で3分実験ショー終わりです。おめ<笑>でとうご、ね、ざいします。またツアーが終わった後見学とか自由ですので、あのお時間ありましたらぜひお願いします。よろしします。 3分ちょうどでコンプリートいたしますのでよろしくお願いいたしますでは最初の実験こちらにいかにも燃えそうなエタノールがありますそのエタノールにハンカチを浸して火をつけていきますどうなると思いますかまあ絶対に燃えますよね実際に。電気、はい、では火をつけていただきましょう燃えるよねお願いしますい、えー、きます 燃えますよね。<笑>普通に燃えるんですけどもあ、ハンカチは燃えませんでした。拍手お願いします。<笑>これはエタノールが蒸発する際に熱を奪うので、ハンカチだけ燃えないという現象になりますね。では、続いて、先ほどよりも使うエタノールの量、すごい少なくします。空気管の中に入れて、下空き缶の下。に この量は少しでも空気と混ざるとすごい大きな爆発が起こります。では次の実験。シャボン玉の液に水素を入れて水素の泡に火をつけていきます。お願いします。でもあんま火力がないですよね。ちょっとしょぼかったですね。ねあちらのペットボトルにさっきよりもたくさんの量の水素をためて。 たいと思います。これに気をつけます。少し大きな音が出ますので、音に弱い方は耳を塞いでください。ではお願いします。あれ、爆発しねえじゃん。爆発しないですね。メラメラ燃えるだけですね。おかしいですね。そろそろ<笑><笑>しかし<笑><おー><笑>。なんで。 ありがとうございました。